日本の脅威にはならないようですね。どうも、政治いろいろの学部です。韓国次期大統領選の大本命と言っていい、ユン・ソン・ヨル前検事総長、いよいよ出馬本気まりです。連合ニュースが報じた記事を引用します。韓国の ユンソンよる前検事総長は29日に社会見を開き、来年3月の大統領選に出馬する意向を表明した。ユン氏は検察改革などをめぐって文在寅政権と対立し、今年3月検事総長を辞任した。各種世論調査では、野党陣営の大統領選候補の支持率トップを走っている。ユン氏は 政権交代を滅亡するすべての人と力を合わせしっかりやっていきたいとして国民はこれ以上彼らの欺瞞と嘘の先導に騙されない腐敗し無能な勢力の政権延長と国民略奪を防がなければならないと強調同意するすべての国民と勢力は力を合わせなければならない必ず政権交代を なしとげなければならないと訴えた。最大野党国民の力に入党するかどうかに関しては政治哲学の面では国民の力と考えが一緒だとしながらも即答を避けた。ユン氏は会見前国民の力の前職と現職の国会議員26人と面会した。同氏は経済常識を無視した 所得主導成長。市場と戦う住宅政策。法を無視し世界一流の技術を始造させた脱原発。票を買うことに近いポピュリズム政策と文政権を批判し、この政権が犯した無道な振る舞いはいちいち列挙することも難しいと指摘した。また、この政権は権力を私物化するだけにとどまらず、 政権をを延長しししてて国民を役立ちし続けようとといると非難自由が抜けた民主主義は本当の民主主義ではなく独裁とし、到底彼らをこのままにしておくわけにはいかないと強調した。自身と妻らをめぐる疑惑が書かれたとされる文書については、公職者は無制限の検証を受けなければならないとしながらも、 その検証はかるべき根拠とファクトに基づいて行われるべきだ。出所が不明な根拠のないデマを流せば国民が判断すると思う。と述べた。とのことです。ユン・ソン・ヨル氏の正しい発音はソン・ヨルなのだそうですが、本人は小さい頃からずっとソン・ヨルと呼ばれており、メディアにもソン・ヨルと呼ぶように要請しているとのことです。 ですので、当チャンネルでも、ソンヨルと呼ぶようにします。ユンソンヨル氏はソウル生まれの60歳。韓国最高学府であるソウル大学を卒業後、放送界に身を投じます。日本の一橋大学への留学経験もあるようですね。ユンソンヨル氏を一躍有名にしたのは、いわゆる直ぐ事態と呼ばれる一連の事件からですね。 文大統領の目玉政策の一つであった検察改革の担い手として、文大統領から検事総長に任命され、任命当初は大統領府でも政権与党でも権力に不正があれば厳正に捜査せよという訓示ももらっています。文大統領の言葉通り、厳正に捜査を行った結果、文大統領が後継者として考えていたであろう、 直ぐ氏の政治生命を自律上立つことになり、以降、ムン大統領と対立、ムン大統領から見れば、不大典の旧敵と言っても良い関係になってしまいます。かわいい弟子である直ぐ氏の政治生命を断たれたムン大統領の怒りは収まるわけもなく、資格としてチュ、朱三江氏を法章に起用。朱三江氏は、ムン大統領の意向を受けて、 検察幹部の総入れ替えを強行韓国メディアはこぞって大虐殺人事と報じました。中三重氏は必要にユンョル氏を狙い、職務停止命令や2ヶ月の停職処分など、次々と策を繰り出しますが、いずれもソウル行政裁判所によって却下され、安倍小部に自身が辞任に追い込まれるという事態を引き起こします。 これら一連のムン大統領、チュ・ミエ氏によるユン・ソン・ヨルいじめですが、皮肉にも逆にユン・ソン・ヨル氏の評価を高める結果しか生まず、ユン・ソン・ヨル氏はムン大統領に屈しなかった人物として、韓国国民から高骨の人という評価を得るに至ります。ムン大統領にとってはまさに不具体転の旧敵であり、かつ与党共に民主党にとって 次期大大統領選最大の脅威でであるわけですしかしながら、この状況ははっきり言って、ムン大統領の自業自得であり、ムン大統領の施設な対応が逆にユン・ソン・ヨル氏という難敵を生み出してしまっただけの話ですね。そもそもから言えば、誰であろうと厳正に捜査せよと言っておきながら、売りである直ク氏の疑惑を追求され、 逆切れしたムン大統領に責任があるわけです。もっと言えば、ムン大統領には、部下である直後氏を管理監督する責任があるわけで、その責任を完全に放棄したのみならず、逆恨みとも言える行為を繰り返した、ムン大統領の子供じみた対応に原因があることは間違いありません。物事が見えないムン大統領の責任放棄、逆恨みが、 ユンソンソルとという与党党にに民主党にとっってて最大の強敵を作り出してしまったわけですねそのユン・ソン・ヨル氏ですが、政治については未知数です。いくら高骨の人といえど、政治家としての経験はほぼほぼゼロと言っておく、海戦山戦の政治の世界でどれだけイニシアチブを発揮できるかは未知数です。まして、これまでずっと、 韓国国内での仕事のみをしてきた人物ですので、外交に関しては全くのド素人と言ってもいいでしょう。他の反日一辺党の候補者と違い、ユン・ソン・ヨル氏が大統領になった際には、もっと現実的な手段での日本へのすり寄りを開始するのではないか、という、ある意味日本にとっても一番の脅威なのではないかという声も上がっていましたが、 どうやら心配することはなさそうです。こちらは中央日報の記事になりますが一部引用します。大統領選挙への出馬を宣言したユン・ソン・ヨル前検事総長が韓日関係改善解決策を問う日本の記者の質問に未来世代のために実用的に協力しなければならない関係だと考えると話した。 韓日関係改善に向けた計画は何かという日本の記者の質問に今の韓日関係はご存知の通り就航後で最も劣悪になり回復が不可能になるほど壊れたと批判した彼は政権末期にどうにか収集してみようとするがうまくいかないようだ常識に照らしてみても韓日関係では過去史は真相を明確にしなければならない部分があるが 未来世代のために実用的に協力しなければならない関係だと考える。慰安婦問題や共生徴用問題、韓日間の安保協力や貿易問題などの懸案を全て同じテーブルに乗せて議論する。グランドバーゲンをする方式で問題にアプローチしなければならないと主張した。とのことで、こちらの記事を見る限り、ユン・ソン・ヨル氏の 対日政策も文大統領と五十歩百歩と言っていいでしょう。韓日関係を協力しなければならないと定義し、そのために議論が必要というのは文政権要人の発言と何ら変わりありません。日本は協力関係も必要としていませんし、議論をする必要性も何一つ認めていません。ユン・ソン・ヨル氏が韓国が間違っていた。 文政権の言っていたことは全て嘘だ。今こそ日本に謝罪し、これまでの約束を誠実に履行しなければならないとでも言っていたら、日本にとって最大の脅威となっていたでしょうが、どうもそうにはなりそうにありませんね。もしそんなことでも言えば、韓国中の怒りを買うことになり、大統領選での勝利もおぼつかなくなることは明白ですしね。 ユン・ソン・ヨル氏が仮に世界情勢も見え、韓国の状況も的確に把握できる高告の人であったとしても、日本にとって脅威にはならないでしょう。それはユン・ソン・ヨル氏個人の資質の問題というわけではなく、曰いな韓国国民を正義としている、韓国特有の衆議政治に原因があると言っても過言ではないと思います。与党共に民主党にとっては、 キー信号が灯ったと言ってもいい状況ですが日本にとってはたとえユンソンヨル氏が次期大統領になったとしてもこれまで通り粛々と帰還三原則を貫けばその進路はオールグリーンのままいけるのではないかと思いますということで今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございましたチャンネル評価コメントよろしくお願いいたします